一番涼しい靴下はどれだ？えー、ワークマン、えー、快適ソックス決定戦。はい、えー、今回の動画はですね、えー。一番涼しい靴下はどれだ？ スポーツだったり登山だったりアウトドアされる方やっぱり靴下の中の群れ涼しさ通気性気になると思います今回ですね、まずこの携帯扇風機を使って、えー、10秒当ててみてですね、通気性テスト、えー、この4つを比較してみました、はい、エントリーナンバー1、えー、ドライメッシュネオショートですやっぱりオリガーメッシュっていうだけあって通気性ありますね はいえー、エントリーナンバー2、えー、竹の靴下です。先ほどのドライメッシュのように比べると、ちょっと通気性落ちますね。まあ、今後のちょっと着用感、肌触りに期待です、はいえー。エントリーナンバー3、えー、ペーパードライショートソックス、話題の和紙のソックスですね、えー、こちらはです、ね、あの場所によって折りのところ、つま先あたりですすっごい涼しいです。 エンントリリーナンバーも、えー・ナバハイカーメリノです、まあ、登山される方にはメリノですね、すごくあの好まれているんですけど、通気性の部分に考えると、ちょっとお安のに少し遅れるかもしれないですね。はい、続いてですね、えー、統一性のテストです、えー。スポーツされる方、ウォーキングされる方、えー、靴の中、汗かくと思います。えー、そのの時ににでですね、汗靴の中が蒸れた時にどれ 湿気を逃がすかっていうのを実際歩いてみてこの4種比較してみました。はい、えっ、ー、ともうテストはもう単純です。もう靴を履いてですね、いったい30分歩いてみて、えー、どれだけ蒸れるかっていう形で、えー、一回試してみました。まずドライメッシュネオショート、えー、こちらですね、えー。運動した後ですね、やっぱりちょっとやっぱホットになるんで群れが気になります。 私あのユニクロ GU 無印さんとかとやっぱり同じ価格帯なんでですね、えー、コスパで買うというのは全然ありかなと思いました、はいえー、続いて竹の靴下です、えー、靴の中の、ね、あのそこまで感じゃませんでしたあのシルクみたいなでで、ねまあ、肌触りで、まあ、質感と抑えめの配色なんで、まあ、ビジネス用途にはありですね 靴ですねえー、こちらはです、ね、やっぱ群れの向きがすごくいいですただあの足の土踏まずをです、ね、結構しっかりホールドしている形の作りなので、まあ、苦手な人はいるかもしれませんね、まあ、自分的には一番いいですただまあ和紙こん棒ということなのでちょっと耐久性が気になるところですね、はいえー、まあ登山好き、まあ、UL ハイカーとかの方にはもう定番のメリの素材です あたりのが番高いですね、えー、こちらですね、やっぱ蒸れなくて快適です、えー、これも、まあ、耐久性ですね、いろんな人からやっぱりメリノ支持されてるんで、こちらも期待できそうです。はいえー、まとめです、ちょっと独断と偏見によるちょっとランキングなんですけど、えー、現在ですね、現在の位置はエンプレッションで、やっぱりワシソックス、ペーパードライですね、えー、続いてメリノ、すごい良かったですね、やっぱりね、王者の素材です。 で続いて、えー、やっぱ竹の靴下ですね。こちらビジネス用途的に上になりますかね。その後、えー、ドライメッシュでってという格付けになります、まあ。ご参考になったら幸いです。はいえー、今回はですね、カ、ま、イ、あえー、快適ソックス決定戦ということで、あくまで現時点でですね、と、えー、ランキングという形にさせていただきました。えー、今後はちょっっとててていってですね、耐久性テストなんかも起こって 独断と偏見によるレビュー参考になりましたらチャンネル登録お願いします。